おははようごござざいいまますすすラスカルでで本日はですね僕の大好きな高のさんがね持ち帰りの焼きそばを始めまして今回はこちらをね大量に買ってまいりました<笑>今回はこの6食分ね使って大量にね焼きそばを作っていこうと思いますでこのメニューについてくるものなんですけどまあまず麺とそれにこちらの 油とこの高のさんのトッピングといったらっていうねこの唐揚げとガリマヨガリマヨでございますにまあ焼きそばなんでねソースなんですけど今回ね大量に買ったから特別になんかこのボタンに<笑>入れていただいてラスカルの「ラ」って書いてあるんですけど<笑>こちらをいただいたのでこの買ってきたね野菜とかと合わせて今回この焼きそばを作っていきますまずは 今回も麺をゆでていくのでこの寸胴ちゃんを使っていきますよいしょーうわっ重いよいしょはいでは今回も太陽のお湯で麺をゆでていきますで今回はねお野菜は買った野菜なんですけどニンニクの麺を買ってきてるのでこちらを切っていきますニンニクの麺とニンニクの麺とそれでこのね 豚バラも買ってきてありますんでこちらもね切っていきますもう半分にはいということで今ね下準備は全て終わりましたあとはお湯が沸いてから麺を茹でて全てね炒めて絡めるだけでございますはいで今カメラワークをねちょっと変えましたでね焼きそばの方はこっちのホットプレートの方で作っていきますお湯がもう沸いたんですけどまずこの油をね まとめて湯煎していきますよっいしょとはい、はい、はい、ってらっしゃいで、その間にね野菜に火を入れていきます油とまずはお肉とよしで、ここにお野菜とで、よいしょこれホットプレート使うのはいいんですけどこれそこがね、めちゃめちゃ浅いんで 麺入れたら熱れるんじゃないかって思ってるんですよね<笑>塩と胡椒と油も OK かなうん、うまそう<笑>もうすでにめっちゃうまそうなんですけど<咳>そろそろねこちらの野菜の方が火が入りましたので麺を投入していきますタカノさんの 自家製麺はこんな感じですねううまそうっていうかこれがうまいんですよめちゃめちゃ大好きよいしょ、うんうん、そしたらここから茹で時間は約3分とほい OK 結構いいあつ湯切りをしてとよいしょ 麺入るかな大丈夫か<笑>ここに麺をょあてててあてててちょっと入れ終わったらその間に目玉焼きを作っていきますっとでその間にこっちだまずはねソースを入れてうわもううまそうな匂いするいょちょっと上からまた おショウも追加とら っ, っ、うん、いしゃいいらっしゃいここに唐揚げとでこのガリマヤと最後にと目玉焼きこれ剥がれるかな真ん中いたねー さあいっか鷹の目焼きそば完成いたしましたんで向こうの部屋で食べていきますはいということで今こんな感じで完成いたしました大好きなねあの鷹の目さんの麺で焼きそばが食えるってことなんでもうめちゃめちゃね楽しみでございますで今回はね3号のね白いご飯も用意してありますので一緒に食べ進めていきたいと思いますそれではいただきます、うん うんうめえ。うめ 好きなあの高梅さんの自家製麺でねこれ食べられるのたまらないですね結構ねごわごわっとしたあのパワーのある麺なんですけれどもちゃんとねもちもち感も残ってて香りもあるしまたねこのソースの味にぴったり合うまたこうやっていっぱい炒めると普段のねラーメンとか混ぜそばとは違って水分が飛ぶので余計にねこのごわごわ感が強まって これまたうめ<笑>、うん、うん いうんうまっちょっと卵卵きましょうこれ一緒に<笑>絶対うまい うまい<笑>、うんちょっとガリマヨこれ混ぜよう<笑>あこれすごい<笑>急に高野目さんの混ぜそばみたいになっちゃった<笑> これはうまい。やっぱこれ、べ、これめっちゃべ。 ばだから普段のね鷹の目さんとは全然違うんですけどちゃんとね鷹の目さんがいるのソースしかり、まあ、あのガリマヤとか唐揚げしかりいるんだよね不思議と。<笑> ただね、この、茹で時間が一応、表記がね、3分のことだったんですけど、まあ3分とかそれぐらいだと、結構ね、固め。炒めてても、まあ水をね、追加で加えるわけではないので、そんなにね、麺も伸びない分、結構ね、ゴワゴワになるので、これ、好みによっては、まあ4分とかね、ちょっと茹で時間を長くして、もちもちの方が好きって人は、そういった茹で方をした方が美味しくいただけると思います。ただね、自動系の焼きそばを食いたいな、みたいな人に関しては、もう表記通りのね、3分で食べた方が美味しいと思いますよ。 うん<笑>ああでもこの焼きそばのまんまではもちろん美味しいんですけどあのそれこそ広島焼きとかちょっとアレンジしてねこの麺使って作ったらめっちゃうまいと思う<笑>もうちょっと我慢できないんで行っちゃっていいでしょうか<笑> 焼きそばに合うめえ<笑>これね無限ループですね焼きそばビールごはん焼きそばビールごはん無限ループ<笑>、うん、ちょっとこれ食べにくいんでご飯をねホットプレートの上に移しちゃいます ババラバラは食べにくい<笑>これ絶対ね高野目さんのその脂が染み込むから普通に食べるよりね美味しいと思うんだよね<笑>うん。 合わせるにはもうちょっと濃いめがいいんでソースをかけちゃおう。 でもやっぱ焼きそばってねものすごくお腹にたまるので結構ねお腹いっぱい<笑>ちょっとそろそろ味変をまずこちらの唐辛子らしですねはい、はい、一味でございますいいや 合うけど合うけどの唐辛子をまぶしてある揚げ玉のから揚げがね入ってるからそもそもそんな変わらん。 やっぱりこのソースがうまいとかトッピングがうまいとか、まあ、いろいろねありますけどまずそもそも麺がうまいとやっぱりうまい自家製麺うめえな水分が少ない分詰まるうん 皆さんもありません焼きそばとか食べてるとこう喉につっかえる感覚胸につっかえる感覚っていうのかな僕らもねなるんですよねやっぱり<笑>、うん、そしたら次これ合うんじゃないかと思って山椒うし けどガリマヨ感がすごすぎてちょっとね弱い弱いっていうか喧嘩する<笑>でちょっとごめんなさい先に一個だけ言わしてください今日めっちゃお腹いっぱいなので冷凍でとっておけるこの白いご飯の方はとっておいてちょっと作った焼きそばの方は完食したいと思いますごめんなさい<笑> 嫁さんが、帰ってきたお帰り今ねお買い物に行ってた嫁さんとし里ちゃんが帰ってきて遊んだからねちょっと元気出た。<笑> お腹いっぱいさすがにこんだけ食べるとおじさんには脂がきつい<笑>重い<音声><音声><音声><音声>うん 泣いている泣いているあ、そうで、何言うとしたんだっけそうちなみに、あの昨晩ね、嫁さんと二人で焼肉をして締めにね、これを食べたんですけど一玉作って、一玉で多分ね、これぐらいか もうちょいいあるぐらいですね普通のね一食だったら一人で食べると結構ね多めって感じ食品を渡される時は常温なんで、まあ、冷凍とかする前にねもう半玉ずつに分けてやればちょうどいい量で一食ずつ食べれる食べ食べられると思います思います今なんですけどこの見てお腹具合わパンパン パ ン, パンでございます<笑> い, いよお腹いっぱい<笑>今ね頭の先から指の先までね油がね回りってる感じ<笑>もう飽和状態<笑>はいそしたらこれが焼きそばの最後の一口ございますはあ うんっ<笑>、うん<笑>うん、<笑>今焼きそばの方が食べ終わりましてごめんなさいちょっとご飯の方は冷凍して取っておきますはいごちそうさまでした はい。いてことで、ただいまね、焼きそばの方が食べ終わりました。いや、めちゃめちゃ美味しかった。ただね、やっぱ、二郎系の焼きそばなんで、パワーは半端じゃないです。<笑>まだね、僕ももらったソース残ってはいるんですけど、比較的ね、味も濃いめなんで、作る際には、まあ、塩、コショウソースなんかは、味見をしっかりしながらね、作った方がいいかと思います。持ち帰りのチャーシューとかもやっているので、そういったのとね、合わせて食べると、より、高野目さんらしい、